いただいておりますチームを代表して上林勝さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います上林さん意気込みをお願いしますはいどうもご紹介いただきました空色代表の上林でございますよろしくお願いいたしますはい空色はですねこのパラティスーパー朝行為に参加するために目指してですね今ずっと練習をしてきました一回目もですね nhk を踊ってちょっとぐらいは 肩のに降りたかな、大丈夫ゆっくりしてる、ゆっくりしてる。えー、そういうことをですね、えー、2会場目ですから、力いっぱいまた踊らせていただきます。それとまた、途中、えー、スタートのところにですね、サーサンや坂という形でいろとしますのでですね、あのもしもよろしければ、あの手拍子などいただきましたらと思いますので、よろしくお願いいたします。では、頑張りますので、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、準備をお願いします。 はい、でも改めまして、ソラよろしくお願いします。よよろししししくおお願いいい、いい、いいいいままます。すさあ、力いっぱい力いっ存分いいていききょう。それではではね、えー、このにに会場ステージにいらっしゃるお客様にさあさあさかとご挨拶。いきましょうは Yes, sir! スライドでございました